皆さんこんにちは私たちは東松島市を中心に活動しているチームですこのステージに立たせていただくのはお久しぶりになりますが精一杯演舞しますので5000のほどよろしくお願いしますおしておりますさあ今日踊っていただくのは「オーショー」という楽曲でございますそれでは踊っていただきましょう「踊っちゃえよ」もっとの皆さんよろしくお願いいたします ありがとうございました。踊っちゃうもっとの皆さんでした。えー、続いては、えー、また東松島市からやってきてくださっております。M の皆さんです。えー、仙台藩主伊達家の重臣鬼庭の子孫 M と申します。